負担をかけて悪化させるトレーニングなんです痛みがなければ腹筋背筋はもちろんやっていただいて大丈夫なんですが、椎間板ヘルニアで痛み痺れがあるあなたが今やるべきものではないということなんですね。ただ、一つポイントとして腹筋と背筋が腰椎を支えているっていうのは正解なんです。ですので、腰椎を動かさずに 腹筋と背筋を鍛える方法を選択していただくことが最も効果的なトレーニングになりますそれを今からお伝えさせていただきますので是非一緒に試してみましょう腰椎を支えている腹筋というのは腹直筋ではなく腹横筋という腹直筋より奥にある筋肉なんですね